こんにちは今日はデートにおすすめ愛されピンクメイクアップをやっていきます、はいえっと、まずベースから始めていきたいと思います、えっと、韓国のものかと思ったら日本のものだったんですが、まあ、韓国で購入したということでこれだけちょっと下地で使っていきたいと思いますでこのぐらい取って見えるかなめっちゃツヤ肌になるんだよねこれこちらクリオのコンシーラーを塗っていきます でクリアのコンシーラーもこれも結構こうツヤっぽく仕上げてくれてこう重くないので今日もこのスポンジでコンシーラーを伸ばしていきますやっぱ赤みがあったらアイされメイクじゃないかなっていうのでしっかり肌の出来物たちを消していきますこれが ククリアのッシショョンンンファンデーションを塗っていきます中がこうピンクベージュっていうのかなでこれがね結構こうカバー力もしっかりしててでちょっとねツヤっぽく全然マットな感じでもないのでではいこんな感じでこっちがこのファンデーション塗ったのとこっちがまだファンデーション塗ってない状態になります。結構カバーもししっかりしてくれるんですけどこう 厚付きっていう感じの印象はなくこれから先も多分使っていきそうな感じですこのイネスフリーのおしろいを塗っていきますでこれは全く色がないただのおしろいって感じのイネスフリーのお粉をこのコンシーラー塗った部分となんかテカリって感じにしたくないので T ゾーンとか鼻のココアでこれがね結構こう 白くてなんかフワーってなる印象になるので触りたくなる肌<笑>やっぱり愛され顔といったらまあピンク服もピンクを着てるっていうことなので今日はちょっと顔をピンクに統一してお化粧をしていきたいと思いますこのスポンジでチークを塗っていきたいと思いますこれがチーク 3CE のこのピンクのちょっとだけこう上の 部分に塗っていきます。こう頬の高い位置の全体的に塗ります。なんか顎に塗るとバランスが良くなるっていう、ね、眉毛はこのペンシルを使って描いていきます。太めにしっかり眉尻を下げて一直線に描いていきます。 はい、こんな感じで、眉尻描いたら、ちょっと入いてるなって感じの、感じを消すために、この裏側でしっかりぼかしていきます。アイシャドウは、これもクレヨのアイシャドウを使っていきます。で、これはもう見るからに、まあ、ピンク系のアイシャドウたちがずっさり入ってるんですが、もうラメとかもすごい可愛くて、ベースはこの一番左上にある、この、 白っぽいゴールドっぽい一番薄い色をアイホール全体に塗っていきます。夜遊びに行く時とかやっぱラメ入ってるとさこう照明とかでたまにこうキラーってなって映えたりするからこのメイクアイサルメイクとかじゃなくても、まあ、どっか夜遊びに行く時の夜遊びメイクとしても使ってもいいかもな。 えっとすいませんカメラが途中でまさかの故障をしてしまってちょっと今撮れなくなっちゃってるので途中からちょっと画質などいろいろ変わってしまうんですがメイク続けていきたいと思いますでシャドウのベースは全部塗り終わりまして続いてこの焦げ茶焦げ茶っぽい色をこう平べったい感じの腕にこう撮りますこれを二重の幅の幅部分に させていきますあ。ちょっとピンクっぽい焦げちゃってるのかな。この下の部分にもこの三角ゾーンも埋めていきます。で、こんな感じでちょっと垂れ目っぽくなるようにシャドウを乗せるとより可愛い印象。 近づけるんじゃないかなと思いますで反対側もこの筆がね、超使いやすいんだよねもともと入ってるなの で, で目尻をちょっと長めにはい、とまあこんな感じで上のマウターで、こっちもこの三角ゾーンを埋めていきますすごい、これラメが細かくてなんか光にこう当たった時すごい 可愛く見える上げていってでまあ愛されメイクっていうことなのでなんかいつも私まつげめちゃくちゃ上げるじゃん。だとなんかちょっと目力が強すぎてこう今回はこう、C、に丸くこう上げて い, きた い, と思 い, ますいつもはねもう 90° 度の直角で上げていくんだけど。 手先の部分までしっかりデジャブを使ってマスカラをしていきますもう愛されメイクとか言ってもこの顔やばくない<笑>これは絶対に見せられな い, いこのもうさデジャブのマスカラのさこの終わりのタイミングっていつなんだろうどんぐらい乾いたらみんな変えてるんだろうで今回は 目尻ってよりかはこの黒目の上の部分のまつげをこう集中的にちょっと濃い目にのせると黒目が大きくなって可愛い印象になれるのでマスカラはいつもよりちょっと我慢して抑え気味で塗っていきたいと思います。で、下ままつげここも、あんまり すぎずに地まつ毛がちょっと黒く色ついたぐらいかなあくまでもナチュラルに涙袋はこのペンを使っていきますこれがちょっとさっきのたベースよりかはラメが大きめなのでこれを涙袋に描くとこう<笑> っ, て笑った時にぷっくり見えますアイラインもさっきの涙袋と ブランドの今回はこの黒目のの粘膜の部分に引いていきまあ分かりにくいと思うんだけどでも多分このちょっとしたこの差って結構メイクって大きな差が出ると思うからここの黒目のこの下の部分間に引いてるけどナチュラルに見えてよく万能です。 黒目が大きく見えるの見えるかペンシルでアイラインを引いていきますな感じこちらもアイラインを引きましたのリップを塗っていきますこんな感じのちょっとだけ手にとって唇の内側ちょっとグラデーションになるように薄くのせていきます あんまりリップを濃すぎると目にも色を使ってチークも塗っているのでちょっと顔がうるさい顔になっちゃう私の顔もともとちょっとうるさい顔なのでこんな感じでハマると同じ化粧品ばっかり使っちゃうっていうところもあるんですけど前回オレンジを塗った今回はこのピンクの色を使っていきますこれが本当にね唇がプルプルにこうぷっくりなってくれるので なんかすごいポッテリした可愛いこういう唇に仕上げてくれるので最後にこのリップグロスを塗るようにしています私の愛されピンクメイクアップ完成です<笑>最後まで見てくれてありがとうございますということでまた次の動画で会いましょう